いいタイトルいいじゃトル 一流じゃねえ。い、こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。は、はあはい。 Tää asuu muitakin. Jokaja jengi sotaa, niin käytännössä yhtä tyyppiä vastaa. Yksijä kutsan periaatehon ettei <köhö> haittaa sivullisille. Niin, niin, tää kyllä rikkoo sitä periaatetta tää peli.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 like for all this. やめましょうよう、課長。 T.M. これ、なんとか言えよ。やめてんのか。悪かった。大丈夫か。それで済むと思ってんのか。お。マキバルタにジュアプリ。 デメね、フゲあのもしかしてキリュウさんやっぱりキリュウさんレー<笑>ちょっとどうしたの血が出て る, 出てる<笑>怪我してるの大丈夫 ああ大した怪我じゃねえ何があったのいいんだ何でもないそれよりも言ってくれあんたも俺と一緒にいるとまずいことになる分かってる道島組に追われてるのねああだったらうちの店に来て行くとこないんでしょダメだあんたに迷惑がかかる俺のことはほっといてくれ 気にしないで、ほっとけない、錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。アイス様を、兄弟の縁を切った。えあんでも俺にかなうな。泣き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う。<笑>あんまり舐めないで。来ないんだったら、今ここで大声あげる、本気よ。ああ、こっちのあげっぷした。すぐ見つかる。お願いだから。 これ以上時間かけさせないで。どうしたお客さん。セイボイやら来るわ。私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て、目立たないように裏口から入るといいわ。ああそれじゃあとで。必ずしよう。レナ、スムネ。謝るのはそれで最後にしてね。うん。 Tämä on aika selkeä. Selkeä juttu sitten. Oi, moni-san! Ippai nondette! てくれたのねキリュウさんあまり長いはしない立花とおふから連絡が来るまでだそれまでの間頼むもちろん座ってとにかく頭の傷手当てしなきゃレーナ 意識がどうしてるか知ってるか風間組の事務所に詰めているみたいさっきも出入りしているの見かけたなんだかすごく怖い顔してたけどそうかならよかった傷そこまで深くはないみたい消毒だけするわああ 桐生さん錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよねそれって彼を巻き込みたくないからなんでしょうん今の俺は堂島組全員に追われてるあいつはもう俺と関わらない方がいいそんなことだと思った結局あなた達ってお互いを自分の身以上に思ってる 錦山くんは家に来るときいつもあなたのことを楽しそうに話してた私にはそんな仲間がいないからすごく羨ましい何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくね。う<笑>んもう兄弟を苦しめたくないうん<笑><笑> あのね、桐生さん一応知らせとくけどあなたのこと警察も探してる今日この店に刑事が来てあなたに話が聞きたいって心当たりあるああどうやら時間切れってことらしい時間切れどういうこと俺には殺しの濡れ衣が着せられている での一つ俺は殺してない。俺は殺なそれを橘がてない。俺は殺してない。俺して俺へのしてない。俺てくれてたんだそのしてないこ。ああ俺は殺してな い, な い, い。俺は殺てい。うはと俺は殺してない。俺は殺してない。俺は殺してない。俺は殺してない。俺は殺してない。俺は殺してなはない。 キリウス誰か来る今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに奥の部屋に隠れた。れ<笑>やはる <sighs> どうしま国をなめんじゃないねえじゃん。 おら出てこいやケリュこの店はずっと張ってたんだよバカがこそこそ隠れてんじゃねえぞおらキケリュさんダメ逃げてやっぱり嫌がったおい応援呼んでこい全員だヘいすまねえでな ここに来ちゃいけなかった。キリアス。もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ。桐生。 店らしてすまなかったレイナ全部俺のせいだすぐにこいつらの仲間が集まってくるもう行かねえと待って警察を呼ぶ逮捕されるかもしれないけどそれでも警察員なら殺されない無駄だヤクザがここまでやるからには殺が来たとこで引きはしない俺を始末するまではな そんな誰か他に助けはいないのいればあんたにも迷惑かけずに済んだ迷惑だなんてじゃあ迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか 式に渡してほしい。いや。これは。それを渡して、こう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえば。あいつは。俺の二の舞になる。ケリーさん。 もう逃げらんねえぞ、キリュ あ, あだがこんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないですバカなまだまだ駆けつけてくるどうあがいても地獄みんなはてめえだけだ俺、ラーぶ殺せ Mäutsi! Nöööp! <laughs> Miksi on mehäkkylaa mautin? Haaa!、Ah. ま <laughs> す、uh -huh. なんとか。兄弟。<笑>頑固なやつだな、おめえ。いつかこうなることは分かってたはずだろだが、もう。脅しじゃ済まなくなっちまった。バ<笑>て。立花の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつはいたとこで、キングもらうことに変わりやねえがな、ね。 にどういうこと 報われねえな今時の人気ってやつよ橘は必ず空の一つを手に入れるそうなりゃ あ, あんたらもまずいことになる俺はどんな目にあおうが橘の居所を吐く気はね今ここで追い詰められてんのは俺だけか 知った風な口聞くんじゃねえぞ任、うんま、せとけ兄弟俺がすぐに黙らしてたっぷり楽しませてもらうぜ来れ I'm out there. Se tyyli on tätä vastaan kuitenkin paras. back there. Tietysti sanoo, on teillä aika kovat nyrkit kyllä. Kamojaa! 遅くなりました、キリさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。 好きなものが来る。 島組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてねなかなかあなたの状況がつかめず小田さんに知らせる暇もありませんでしたおかげで自分で慣れない運転をするはめに<笑>あんたにも苦手なもんがあったんだな 苦手というかいわゆるペーパードライバーっていうやつです、はあ、緊張したおかげで助かったあんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた俺は甘かった自分はもっと強い人間だと思ってたんだ からどんなに突っぱしたところでそのケツは全部自分で取れるつもりでいたそれが今じゃ俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる俺を守ろうとしてくれた人たちがだセレナのママ風間のおやさん錦それにあんたも結局俺は たくさんの人間に守られていただけだったそれに気づかずにいたつけが今になって回ってきたらしいバカだった私があなたならそんなことは気にしません私はねキリュウさん自分の周りにいる人間は すすてて利用すればいいいと思っています私の育ってきた環境では誰もがそうしていましたそうでなければ生き残れないしのし上がっていくこともできません金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです あなたのようなあまちゃんには。遠い世界の話でしょうけどね。なら、さっき俺を助けに来たの。俺を利用するためってことか。<笑>そうなりますね。あんた、何が言いたいんだ。私は。 人を利用してきた結果として金と力を持つようになりましたどうも私にはその方面の才能があったようですただしあなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません 私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけですあなたが自分をバカと言うなら私もいくらかそんなバカになりたかったと思います立花あなたを守ってくれる人たちは 自その上、私は決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができるそんな人間は特に今みたいな時代、めったにいるもんじゃありません。 私はまだあなたのために自分の命までは晴れませんただあなたを信じて私の命を託すことはできます立場な<笑>今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね よかったら一杯怒るあとにしましょうこの車はここで乗り捨てますあの車は敵じゃありません どうかしたら してください社長あそこせえ